さ あ, じゃあ、そろそろあの今日の授業を始めたいと思いますが今日は、まあのまあ、いろいろなひと時期分の計算の、まあ、方法があるたわけですけれども、まあ、その中からいつか、まあ、この授業で、まあ、重要と思われる例を、ね、取り上げて計算をしていきたいと思います。 でその時間の都合でなかなかそのこの授業で扱えているような範囲もあると思いますでそういったことはぜひ講義の教科書ですとか練習の教科書を補って補っ て, て各自学習してください。うん 基本的な不定積分をいくつか挙げますが、あのまあ、これ以降、今日の版書では不定積分についてあの、普通は積分定数をリ<咳>とか何とか使って書きますけれども、ね、板書<咳> は, は省略しますので、ぜひ皆さん、そのつもりで見ておいてください。で、でまあ、あの不定積分の計算もあの、ほとんどは皆さんあの、高校でやってきたものが多いと思いますので、 一応その、それらの中で、うんまあ、ここでは、うんまあ、この多分、大学に入って初めて、うんまあ、出てきたと思われるものだけ載せておきます。この最初初に、その初等関数の なんですけれども一応あの、まあ、多項式ですね、多項式 x の形状ですとか、それから x 分の1とか、あと、まあ、e の x 乗とか、あと logx といったような関数については、あ皆さん、工房でも一とおりやってきていると思います。で この講義の教科書えっと、87ページから88ページにその一覧がありますので、これまでやってきたことについては、適宜教科書の方を参考にしてください。一応、ここでお話ししておくのは、のまあ、皆さん多分大学に入って初めて習ったと思いますけど、の逆三角関数ですね。逆三角関数は、 電子タ数になるような積分だけ書いておきます。えっ、ー、とまず1プラス x 二乗分の1。まあこれもあのまあ微分のところでしてきました。けれどもこれを積分しますと定積分がアークタンジェント x になりまして それからあのもう少し一般的な形で、2乗プラス A2 乗分の EX、えー、でね、EX、まあ。こ れ,、ね、<音声>これも、分に分けさせる R 関係のあらゆるというようになります。は<音声><音声> これからういったものが入ります、えー、それからもう一つはな形の0との n と 2x の定石分が、えー、で, です、えー、それから、えー、もう少し一般的な形で0との、A、の2 通常の1の2が 一応、このぐらいは見ておきたいと思います。あとは、あの多分皆さんよく知っていると思いますので、ぜひ、教科書まで確認してください。それからですね、あの次に書きますのが、あの教科書88ページ の, の定理 3.8 というのがす、ね、 こちらは 電子関数にまあ同じ x プラス y を代入して、係、まあ、数は定数の一倍、こういう結果があります。一応これもあのよく知ってる人がそうなと思いますが、一、え、応、ー、これ確認 の, のために載せておきます。 はですね、あのその他の方式として、まあ、いくつか挙げておきますと。 Gracias. していると思いますけれども、一応これからですね使う機会も多いかと思いますので、忘れている人はこの今持ちの確認しておいてください。で、後までなんか質問ありますか？それまではまだいいですかね。 えー、と今日、前半の方でやるのメインが、えー、主要な話題が痴漢、ね、積分と部分積分です。 積分と部分積分もその、まあ、少なくとも基本的な内容については皆さん高校でやってきていると思います。でまあ、あのそういうことで、まあ、よく分かっている人もいると思いますが一応確認のためにその、まあ、定義の証明なども確認した上であとは特に部分積分の方でいくつか 応用が効くいろいろな計算法を紹介したいと思います。ということでまず痴間積分の、まあ、定理ですね、やりましょう。教科書ですと、89ページの定理 3.9 です。<笑> まずここではその、まあ、合成関数を考えるんですけれども、まずその IT というのがありまして、これは、えー、C1Q とします。すなわち、これ C1Q というの連続な、えー、同関数を持つというで、ね、す。 地域で連続。 の積分が。えっ、ー、と、はい、はちょっと上に上げます。えー、A. から B. まで。まあ F、えっ、ー、と、はと A. の合成関数なんですね、これを。そうそえっと、はいの。えー、の青えー、点二分の積分を、まあ、T. で積分にする。 定積分が、えーっとまあ、定積分なんですけれども、えー、今度は X に関しての積分になって、積分範囲は才の A から才の B までの積分になるというのが、この時間積分の定義です。 ちょっと。 MT をまあいげにしたこういう合成関数と。 G の P を T で微分します。そうすると、これ F を p この T で微分したものに、これ合成関数の微分ですので、Py も同関数が適当になります。 で、えー、この F の定義からこの部分ですね。この分 で不定積分はこのようにできて、で今度、定積分はどうなるかといいますと、うん、定積分は、うん、えっ、ー、ですね、a と t の i't の、まあ、dt、これを、まあ、a から b まで、うん、t が a から b まで積分しなさいということになるんですけれども、うん これは、まあ、微積分野の基本定義から、原子関数が今、こう求まってますので、原子関数を使って、RGB の P-RGA ののと呼ばれるんですね。で、 でこのラジージ G というのは実は、このラジージ F を使って表されていまして、でラジージ F を使って表すと、どうなっていたかというと、<笑>ラジージ F なんですけど、ここが倍の G ですね。 方は最後にこの種類というのは、はい、ラジエクを使っているんですが、はい、ラジェクというのはもともと15メートの原子関数ですので。はいで これ、スモルールトの定積部の形で表しますと、これやはりこ、うん、の基礎的の二辺公式から、π、うん、の A から π の B まで、スモルールト x を X で積分した定積部ということになりまして、<笑>まあ、最終的にこのよな式が見つめられます。 と、まあ、ということであの、まあ、手指の導出は、まあ、見てあこうなるんだという理解してもらえるのがいいと思いますのでとりあえず皆さんには地間積分の計算を、まあ、いろんな問題が出てきますから、うん、そういったところであの正しく計算できるようにしてほしいと思います。 教科書の92ページの定理 3.11 というところ 今度、えー、は、発汗数 F と G が与えられていて、これがーーつ、えーえーえー、ともに C1、とすなわち連続な同感触が与えられています。で、そのとの部分積分の公式が、 そ, うそれから G ですねプラスシュと g の積の不正積分がまず作ってくるところが F と G の積を引くことの確認の例と GX の積の不正積分になります、まあ、これが教科書ですと物質、えー、3点 いうすそれから、定石文の席も同様に、同じく x g x g x と、まあ、a から b までの定ですね、今度は。これが x と<笑> gx の まあ、A と B の間の差から FX と GF-X の A から B までの定数でいにやっています。これ教科書では 3.10 式となっています。 証明なんですけども、まあ、これもあの分かって、よく分かっている人も多いと思いますが、あの基本はあの関数の積の疑問から導きます。<笑>えー、FxGx の積ですね。これを えー、とまずこれ両辺を、あのー、x で積分するんですねそうすると、えーまあ、元に戻って左辺は x と g の積 で, す、ね、で右辺は、えー、それぞれの項の積になります、あ。 それからあと 3.10 式はまあこれも同じなんですほぼ同じなんですけれどもその布石、えー、分の 基本公式に使いまして今、あのー、ほとんど定分のときとまあ同じなんですけれども、この FX、d x のまあ A,、B、A から B までの定積分がまあそれぞれの関数ですね。 まあ、個人的な思い出をちょっと話しますとあの実は僕筑波大学受験した時にあの自然学部に、まあ、最終的に入ったんですけれどもあの受験はですねあの当時あの、えー、と受験日程がいろいろ種類があって皆さんの場合ですと多分ぜひ大きく分かれていたと思うんですが。あの 僕らが受験した頃はあの A 日程とか B 日程とかそういういろいろ違ったシステムもありましてで当時はですねあの筑波大学は自然学類が A 日程だったんですねで第一志望だったんで筑波大学あ自然学類を A 日程で受けてで第二志望はもともと僕はあの情報学類、えーとまあ、今でいう情報科学類ですけれども情報学類 こに興味があったので、情報学会を後期日程で受けました で, あので実は A 日程の方がですが、ね、先に合格発表があってあの自然学会に一応合格したんですけれどもいろいろ事情があってあの情報学会をもう一回後期で受けに着くまでに来ました で, でその時の試験っていうのが確かあの、まあ、小論文名目、まあ、は小論文なんですけど、実際にはなんか数学がんかの、ね テストを行ってであと面接だったんですね。で面接の時にその試験官の先生に聞かれたのが、えー、この部分積分の公式を証明しを書いていたといことで、えー、実は僕はその時で き, ません で, した で, できなくてあのその場で試験官の先生にあの教えてもらいながらやりました<笑>ですので FG の微分をすればあのこうなるでしょうだからこれを積分すれば出ますっていうようなことをあの教わりながらやりました でですの、ね、で、ちょっとそういう恥ずかしい思いでしたの<咳><咳>で、部分設置というのちょっとあのそういう思い出があります<咳>。あと、あのちなみに、あとですね、それから面接の時には、あの、えー、とどっ ち, らあどちらか、鳥海君があの自然隔離に合格してるんですが<咳>、おめでとうございますって言って、<咳>もし、あの情報隔離に合格したら、どちらに選びますかってって。言われ 自然学校に行きますか、ね、と<笑><笑><笑>いうことなんですけど、<笑>えとまあ、あのどういう、まあ、それでも何、なんとかっけでよかったりとか、教科書にも合格というふう、まあ、にありました。 余談でしたが、あとは残りの時間にですね、そ の, の部分積分の使い方のいくつか例題を挙げたいと思います。<音声>えーとデータの数 使い方も多分そのうちのいくつかはすでに高校 の, あの数学でもやっているかと思いますけれども<笑>まあ一応その復習も含めて今後、まあ、しばしば使うであろうあの テ, テクニックなども説明したいと思います。で、でまず最初はですねあの このログ X の積分なんですが、これ多分、えー、と今、高校の数学の教科書にも出ているものがありますので、皆さんもよく知っていると思いますが、うん、うん、ほとんどるんですからね、えーと。しばしば使える例で、えー、と一応 FG の積分なんですけど、まあ、G の、こうですね、G の、えー、と同関数か、えーと、G の同関数を な<笑>これですね、<笑>このログ X の積分に使われるテクニックっていうのは。<笑>これっていうのは、えーとまあ、1× ログ X の, の積分として、<笑>今、このログ X の方を F、まあ、と思って、この1が G らしのだと思うで、まあ、多分皆さん、んこう。 暗記という話もありますので、一応、計、え、測、ー、をしていきますと、えー、で、部分積分を計算して、X6X になります。えー、と、今度は、えー、こちらの方が、X をかける、X、え、分、ー、の1の積分になるわですね。で、前、まあ、にこれ、あの1の計積分になりますが、 はい、それを、で、つまり、まあ、というような計算になっております。まあ、あの。こうまだ、皆さん1年生のうちは、そ高校、大学の入試。の、抜けた勉強の知識はいろいろ、頭に残っていると思ような。学年進歩行とともに、残念ですけ抜け落ちていかない方がいいんですけれども、まあ、抜け落ちていた場合には、まあ、こうやって。 あ と,、えー、と同じようにその1年を1と思って部分に適合する例というのが教科書ですと93ページの例の 3.7 ですとか例の 3.8 にもありますので。 部分積分によく使われる手法はその、まあ、与えられた関数例えば H という関数があって、まあ、こういう積分を求めなさいと言われたきに、まあ、これに対して、えー、と部分積分を、まあまあ、行われるんですねで、えー、とその部分積分をやった結果にですね再びこの同じ積分 気分のほうが現れたらえっ、ー、とまあこれをですねそのこの HDX のまあ方程式と思って ダッシュで X 分の1が出てきて G に、まあ、ロゲンタこプだったら MSG になるわけなんですがでそうしますと実は同じ求めるものと同じ積分がこう部分積分の結果にこう現れる そこでどうするかというと、まあ、この右側のそのアプリが取った方を、低減ヒットのこプこで取った方をこう左辺に移行するわけですね。そうすると、ここマイナスがついてますから、この方を左辺に移すと、右辺が、左辺がちょうどその積分の2倍になりまして。 これを置きますと。 しているのではないかと思います。で、あの今の例ですと、そのまあ部分積分一回おったところで、そのまあ元のですね与えられた積分 の試験が出てきて、まあそれで解くということをやっていました。けれども、あのこれ問題によっては1回部分積分は必要な回数が1回にとどまらなくて、まあ、2回やったり、それ以上やったりする場合もあります。ですので、ちょっと次の例ではその部分積分をあ2回繰り返す。例を見てお。 あ、ね。<音楽> あ、それであの一応、あのこの頬ですね、この頬が 3X でマイナス1に至 っ, っていますので、うん、ここから直<笑>しておきま で, すよで、えー、それで今度どうするかというと、今度はそのここの受けの。 第二方面にもう一度、補充積分を行いますと、今度は、 場、まあとは両面を2分の1倍することで。 2分もいいので使用してる。 E、cool. aí 解約というのは、そのよく式を簡単にすることですとか、まあ、そういった意味でやられますけれども、解、ま、約、あ、に今、用いるとですね、こうやってと思います。 はい、s i n X を N マイナス1を x を持って、s i n X を自家に持ってで、これでその部分積分にかけていきます。そうしますと この結果をもう一度もう一度書いて見やすい形にしておきます。まず最初の方がマイナス 3x で2マイナス1をかける 3x で、で、積分の中は、えっと、実はここにマイナス1がありますので、こ, この積分の規模をマイナス1はプラス2。 なってそれから N マイナス1も定数ですから外側に出てでサイン の, のサインの N マサインの N サイエク N それから あとえ、ここですね、このここに X、cos2x、え、が、ー、2つの積がありますので、えー、これ cos2x になるんですけれども、えこれ1マイナス s2x と表すことにしておきましょう。そうしますと、1マイナス s2x の dx と。この形になります。 s i n-n 乗の xdx で最後がマイナスの2の、えー、ちょうど s i n x n 2乗に sinx の2乗をかけますので sinxn の2乗が現れます。 でえー、と実はここです、ねあの、ここの方がその与えられた積分であるサイン N 乗、サイン XN 乗の積分がそのまま現れてきますので、これを過去に利用することで、うん、積分を求めることができます、ねで。そうしますと 一番右辺のこの黄色い方を左辺に移行しますと N 倍のサイン X の 0DX が。 で に, て2にて の, の, ェェの形なります。で、えっ、ー、とまあ実はパッと見ですねここにまだあの積分があの残っている定積分が残っているんですけれども えー、注意してほしいのは、えー、積分は残っているんだけど、この積分、非積分関数、まあの sinx の指数ですね、与えら、ー、れ た, たものは n 乗だったんですけど、ここでは n-2 乗に下がっている。<笑>ということは、も、えっともと sinx の n 乗の積分がですね、sinx、まあ の, の n-2 乗の積分プラス、まあ、こういう関数の和というふうに。 表されましたので、あのー、今度はここの部分ですね、この部分に同じような部分積分をしていけば、あのー、この積分機能が残った部分のこのサインエックスの指数はどんどん下がっていくで。最終的には、えー、これ、あのーえー、これ最終的にエッがまあ2までいけばここの部分 あの1の積分、1DX の積分になりまでるんですから、あの こ, れを繰り返この操作を繰り返すことで、あの最終的にすべての方の積分がちゃんと行えるようになるというのが、この部分積分を使って今の場合で最悪の文字をより簡単な形に直すという話です。です の, で、まああの<咳> 3x の n 乗の積分もいろいろな計算の仕方がありますがあの部分積分を繰り返して計算することもまあ可能だという意です。 それからあとあの、まあこの、これと同じような例で、あと2つほど例をあの挙げておきたいと思いますけれども、えっと、2番目としましては、同じような例で、で3つの2乗。これもあの同じように、の部分積分を用いて、この 積分の中にです、ね、積分の中に非積分関数の指数を下げることができて、でこれは、えー、と答えだけ載せておきますのであの、あとは各自、手順は多分ほとんど今やった例で同じですから計算してみてください。答えを書きますと、N、えーえーえー、分の1倍の、えーえー、X の N マイナス1を N n 分の1倍の N2 乗ですね、2乗。こういう形にすることができます。それからあともう一つの例としまして、 えー、x 2乗プラス1の、えー、と N 乗、えー、と1の DX。こういうものもあの、部分積分を少し簡単にすることができます。で、えー、とまず、結果から書きますと、2ス2分の1かける、 何、no? これも、あの、今、まあ、先ほどやった方と同じような方法で導けると思いますので、各自やってみてください。で、えー、じゃあ、なんで、この3番目のような形のものが、なぜできたかということなんですけれども、あの実は、えー、これはあの、この後で、今日の後半で述べます、有利関数の不定積分を行う過程で、えっ、ー、と、現れることになる式でして、で、 えーとまあ、一般にはその x2 乗プラス1より、まあ、変数変換して x2 乗プラス1の2分の1というような形の関数が現れてくることがあります。でそういったときに、いろいろな簡約の仕方がありますけれども、その中の一つとして、このの分積分を使った簡約を行うことで、でここの実数をどんどん下げていくでで。最終的に、これ、実数が1になったところで、 これ、X 二乗プラス1分の1の定積分は、ハープ関連の X ですので、それで最終的に積分の計算を全部覚え定積分の計算を全部覚ることができるようになる。ということで、まあ、その簡約の例の一つとして、この3番も挙げておきました。うん<咳> 大、え、体、ー、部、えー、分積分に関してはこのぐらいにしたいと思いますが、何か質問ありますでしょうか。はいあ えっと少しあの板書を進むような手段をか あと、ほか質問がありましたら、あの、これ、まあ、あともうちょっとしたら、あの、休、休み時間になりますの、ね、で、その時、見てください。で、一応、まだちょっと時間がありますので、次のところ、少し、やっておきたいと思います。 じゃあ今日の後半の方で中心の話題になりますからあのが有機関数の成績というですね えっと、まずその有理関数という言葉についてちょっとやっておきますけれどもえっとひとまずちょっと確認したいんですが有理関数という言葉をについて知ってるという人はどのぐらいいますか名前聞いいいてこういうものとなってい よく、あんまり今までいけなかったこともありますが、はい、わかりました。えっ、ー、と、ユニ関数はですね、まあエックスで表しますと、えー、Px 分を Qx っていうふうに表すんですけれども、えっ、ー、と、実は、この Px と Qx は、えっ、ー、と、どちらも、 多項式なんですねだからの多項式分の多項式というのが有利関数だと思ってもらえればいいです。で、次、えー、にこの px 分の qx というのはどのような形で表されているかというと、えー、この px は こういう形で表されていましてそれから q の x は b の n かける x の n 乗プラス b の n-1 かける x の n-1。 いというような形で表されています。で多項式の定義は多分皆さん大丈夫だと思うんですけれどもこういう形なんですね。でとその時々ですね定義を聞いたときに尋ねたときにあの間違える る例がです、ね、えじゃあ、えー、これは何個もあれば多項式なんだけどあの例えば HX みたいに項が1個の場合は多項式がいいのかと聞かれたらっ皆さんなんて答えるでしょうか、えー、とでこれは実はあの、まあ、僕が担当している別の授業で数学入の2年生対象になっている授業うのは ここで、あの、まあ、ある計算を求めるときに、その、多項式じゃないものを、あの、まあ、確認してくださいって言ったときにですね、何人かの人に、こういったものを使ってくるんですね。で、えっ、ー、と、実は結論から言うと、あの、項の数が1個でも多項式と言いますので、注意してください。で、であの間違った人に、あのな、なんでこれ書いたんですかって聞くと、 あのまあ、これが単項式だと思ったかということで、まあ、確かにそう言われてみるとあの皆さん、まあ、中学まででその単項式と多項式が区別して習って、えー、いる人もいかと思います、えー、と中学の教科書にもよく見るとあの単項式と多項式って例えば学習指導量の中に分けて改善するんですけれども一般には数学ではあの1個以上の方があればそれもま多項式 よく読んでいますので、まあその辺ですね、あのー、言葉の使い方みん注意してください。で、この場この有理関数は、まあ多項式分、多項式で表されているもの。でして、で、えっ、ー、と、あと一応ですね、この、ここから使う有理関数では<笑>、まあ、最高値の係数ですね、n と、それから b のエ b のヌ これはとも、まあ、に1とします。1で、まあ、ない場合には、その全体をその AM とか BM で 割, 割, 割ればれあの、一番時数の高いところの係数が1にすることができます。でそれからあ と,、えー、と、時数に関しては、 M、えー、の方が M より小さいと。すなわち、えー、と分子の時数が、えー、と分母の時数より小さいもののみを扱います。えー、分子の時数が分母の時数より小さいもののみを扱います。 えー、ともしです、ね、その分子の時数が分母の時数よりも大きくなった場合は、えーとまあ、ど, うどうするかという と,、えー、とこれ分子を分母で割ればいいんですが、えー、一応チャンスが鳴りましたのであと、まあ、ここから復元のシはまた次の時間にお願いしたいと思います。